こんにちは池田しおりです今日は、えっと、久しぶりにゴム跡がついててもできるヘアアレンジやっていきます使うものはゴム1つです、えっと、華やかにもなりますしボリュームアップも出るスタイルになるので是非皆さん参考にしてみてくださいそれでは動画スタートベイビーオイルを使います 三滴出します髪の毛全体にオイルをなじませますほくれ毛は前髪と生え際を隠すように下ろします髪の毛は後頭部下で一つにまとめます ゴムで結びますゴムを少し下にずらして空洞を開けくるりんぱしますキュッとして少しほぐします トップくるりんぱした横の髪の毛をもう一度空洞を開けここにくるりんぱしますギュッとしてくるりんぱした横を少しほぐします 先が乾燥していたら少しオイルをなじませて束感を出したら完成ですはいこんな感じで仕上がりました、えっと、ゴム跡がついててもできるアレンジになっておりますちょっと自粛モードで、 あのお出かけするのもあまりないかもしれないんですけどそういう時こそちょっとこう練習しておけばいざとなったら使えるアレンジになると思いますので是非参考にしてみてください。それではさよなら